今回の練り込みの課題ではストライプ状にカットした粘土に泥を塗っていくという技法がありますこちらすでに皆さんにお知らせしたかと思いますが死柄木の粘土を 6mm ずつタタライタでカットして青い泥をそれぞれの間に入れ込んだものです今回還元でも焼いてみました こちらは3合透明油の酸化こちらが3合透明油の還元です随分青くなっていることがお分かりになるかと思いますまた肺の2番も同じように青くなってきます、えー、酸化と還元の色の違いというのはもちろんなんですがやや還元の方がひび割れを起こしやすくなってるくるので 圧圧着が必要により圧着がが必必要要にによりなってきますその点だけ注意した方がいいかと思いますまた広大のない釉薬には3号透明油しか使えませんが広大があれば灰の2番の方を使っていただくこともできますこちらの酸化の還元青い泥のものは酸化と還元ができますただしこの黒い泥の方は 参加のみになります。ちょっとそこだけご注意ください。試してみると面白いかもしれません。